やっぱり黒貴重だから銀色は目立つな。おはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。レンジです。今回は激安サポート金具を室内で黒く塗装してみた動画です。まずはざっくりプロローグから。デブルって黒貴重だからやっぱり銀色の金具目立つよな。出っ張ってるし。ん黒く塗っちゃえばよくね。スプレー缶塗装やってみるか。 スプレー缶塗装やれるところがない。金属を黒くする方法。は。タッチアップペン。てかそういうペン型の金属塗装できるやつあるんじゃねあった。実は前回ビバホームに行った理由の一つは、ビバブラックと呼ばれている黒色塗装用の、スプレー缶が欲しかったのです。あと密着論。 けど買ってきてから色々調べてみると、スプレー缶塗装はベランダでやると近所迷惑、しっかり養生しても匂いはする、部屋でやるなら換気は必須、じゃあ匂いでちゃうじゃん、などなどあまりいい話が出てこない。で、もやもやと、黒くする方法を考えてたら、タッチアップペン、のことを思い出した。せっかくなので、金属にかけるペンも買ってみて試す。そんな感じ。 まずは激安金具をレベルから取り外す。で、今回は室内作業なので部屋を汚さないようにします。壁から机の下までブルーシート。机にサランラップ。サランラップの上に段ボール。金具をシリコンオフシートで脱脂する。で、今回はいろいろ試してみたいのでこんな感じで差分を作った。 1タッチアップペン。2マッキープロ。3紙ヤスリタッチアップペン。4紙ヤスリマッキープロ。一番手はタッチアップペン。X1。つや消し黒。これはもともと車の補修剤として使われてるものです。米開けるとき横向きにすると液が垂れるので注意。蓋を取るとこんな感じで刷毛がついてます。 何これ楽しい。刷毛に液をつけるとき、縁で少しだけ液を落とした方がいいかも。そのまま行くとポタポタ垂れます。感覚的にはマニキュア塗るような感じに近いかもしれません。塗ったことないのでわかりませんがカーブがかかってる部分でもそんなに気にせずまみれます。乾かしながら次の作業に進みます。2番手は、マッキープロ、特殊用とデラックス、黒ノフトセ キャップを開けた感じは普通のマジックって感じだね。やっぱり塗りづらい。そもそもペンなんだから平面に塗るためにできているので当たり前のことである。カーブかかってるところが難しい。溶接箇所に関しては完全に相性が悪すぎる。塗った感じもどうしても線が入った感じになる。ただタッチアップペンと違って、液が垂れることがないから、部屋や服を汚す可能性は格段に下がる。 次、ここからはヤスリがけしてからの塗装になります。1000番の紙ヤスリで。150やん。まあ細けいことは気にするな。やっぱりヤスリがけするとキラキラ感が薄れる。俺はこっちの方が好きかな。ヤスリがけしたら、まずはタッチアップペン。塗った感じは、なんか塗りやすい気がする。いや、俺が上手くなったのかもしれない。 正直、なんとなく塗りやすい。綺麗な気がするレベルの差しか感じられなかった。塗り終えたらこんな感じ。で、最後にヤスリ掛けマッキープロ。塗った感じは。明らかに塗りやすい。それに綺麗に塗れる。楽しい。タッチアップペンを超えるレベルの楽しさがある。 でついでに気がついたんだけど、なんかペン先が強い気がする。金具の傷や凹みに引っかかっても、ペン先がほつれないし、つぶれない。なるほどなるほど、さすがプロ仕様。手塗り終えたらこんな感じ。写真だとわかりづらいけど、確実にヤスリ掛けした方が綺麗。塗ってて楽しかったし、全部ヤスリかけてもよかったな。 全部並べるとこんな感じ。まだちょっと甘い部分があるので、30分ぐらい放置して2度塗りしていきます。タッチアップペンに関しては、うまく伸びてくれない感じになって、表面がちょっとボコボコ気味に、多分2度塗りしない方がいい。マッキープロがまさかの追い上げ、一回目と違って線が目立たない。そして2度塗りは簡単だった。よし、このまま翌日まで放置。 よし。これで完成じゃ。見た感じは、タッチアップペンの方がマットな仕上がり、マッキープロの方が少しツヤのある仕上がり、マッキープロに関しては金属光沢が透けて残っているので、ヤスリが消してない方が気持ちツヤツヤしてる。ビスもその後ちょっとだけ塗りました。じゃあバイクに取り付けていこう。 うむ。いい感じだね。おお、だいぶこれで目立たなくなった。まあそうよね。うむうむ。サイドバッグつけても目立たないね。オッケー。実装完了ー。結果、激安金具を黒色塗装したおかげで見た目が良くなった。いいね。これはやってよかった。ただ、使っててどうなっていくかわからないから。 経過観測は今後の動画で報告していく予定です今回の学び塗装楽しいカメラのバッテリーは1個じゃやっぱりきつい スプレー缶塗装より手軽な金属塗装方法に気づいたせっかくバイク日寄なのに外に出れない今日この頃皆様も自宅で DE してみるのはいかがでしょうかこの動画が良いと思ったら高評価ボタンチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえると嬉しいですコメントもお待ちしておりますそれではご視聴ありがとうございました